こ, んにちはこのにちは皆さんお待ちかねのプラモが登場しますプラモは秋田在住の中学1年生から高校3年生までのアイドルグループです<笑>歌やモデル活動<笑>司会 MC メディア出演など地元愛をコンセプトに地域に密着した活動をしております毎週水曜午後6時半からは FM 秋田にてプラモのラジオ番組プラモプラスを生放送しております<笑> それでは、プラムの皆さんです。どうぞ。 すみまにさん。 みなしていっしょにとっしめてケケケケケケけのケケケケケケケけのケ フフフフけ秋じゃだけ海もだけひしは言葉が途中で朝作がいっぱいあまでみなして一緒に夢中で Thank、you それではいきます、めちゃくんも困惑してるけどね。 最後は、何が。最後はちょっとどうす終わりました。はい、はい、はい、ありがとうございます。すみません、本当に何やってる。すごく面白いというか。ありがとうございます。普通に、ま<笑>あ、あいさつしますしょう。はい、改めまして、皆さん、<笑>こんにちは<笑>ああ。ありがとうございます。私たちは、秋田代表のアイドルグループ、寺子です。よろしくお願いします。 それでは、早速自己紹介していきたいと思いますはいあのさっきのコントでちょっと引いちゃったお客さんも一緒にやってくれたら嬉しいですお願いします私たちが手拍子をしたら一緒に手拍子をお願いしますいきますよせーの プラボーよろしくお願いします。は, い、今日はプラモなんと2年ぶりのな、ねね、って大館でのライブということで、大、は、館、い、の皆さん、こんにちは。こんにちは。 ラモのこと初めて見た方あま、はい、あいますか、ね、い。まねじゃあそんな方のためにプラモの紹介をしたいと思いますはいプラモは、はいえー、秋田の在イジェンドアイドルグループで地元絵をコンセプトに活動していますいつもこうやって CM とかライブとかラジオに出演させ て, いております はい、毎週水曜日の六時半からですね、寺、は、も、い、プ, プラスというラジオ番組は平松さんで。やらせていただいてるんですけど、はい、聞いたことある人。お, あおあ、ありがとうございます。聞いたことない方もね、ぜひ今週から、来週から、来週から聞いてください。お願 い, お願いします。はい、まあ、ここ大田ってはきりたんで有名で、ね。そうで す, うですねです。っていうことで。 プラモにもお米とかきりたんぽにちなんだ曲があるのでそれを歌って皆さんで一緒に盛り上がりたいなと思います、はい、と続いては2曲聴いてもらうんですがその真悠ちゃんが言った通りその2曲目にその「ピースフルワールド秋田の戦士きりたんぽ」というちょっときりたんぽにちなんだ歌があるので一緒に皆さん盛り上がってくださいまずは聴いてください踊りまして小町踊りましう踊りまして小町ま踊りましてま みんなが「ぺっぴんぺっぴんこまちのふんやふん」 おかえり。 叫びすぎてガムハハハハ。 負け負け負けなる「恋だせ女に染めちゃうわ」「遊びにバチバチ音を立てて焼けるお主は味噌つけた」「寂首でガトとルベハ Let's go! Let's go. みちりばんがんいなほらほらほ 困 っ, ってるからねやか、うん、今日初めてだもんねそうなんですよどうだって広いいいいね広いう ね, 広いねうん、うん、広いっていうか2年ぶりですねうん前もニーズみんなそうだそうだそう、ね、<笑>なんかフリーマーケットがすっごいやってるんですけどそうそうそうそう今日はエコがのテーマみたいな ね, ね、はい、昨日もちょっとエコがテーマのね、うんうん イベントに秋田市の方でキャンドルナイトというイベントやっ て, て、はい<笑>はい、まて、あ、キャンドルを使うことで電気を使わないからエコになるっていうイベント で, でも、ねでね、参加させていただいてたんですけど、はいはい、今日はフリーマーケットということでいっぱいあるね。服とか服がね、すごいいっぱいあるシューターなのかなあれなんだろ う,、ね、う気になった前のうちの台所にかかってるのレンにすごいそっくり。<笑><笑>ちょっとわかかるかもしれない。 フリーマーケットとかやったことあるあ、小っちゃい頃に、あんまり記憶はないけど、やったことあります。えー、何売ったの服 やっぱ服子供 服, 子供服そうですね、うん。今ネットでも売れるとわかる？ネ ッ,、うん、ットネットマーケットなんてネットオークションネットオークションみたいなあれ売ってみたいよね。そうですまあ、ね、着なくなった服はね、ずっとうちにあってもあれなんでね、まあ着る人に譲ってあげるとかってね、こう振り回すのも大事かなって思いますけど。うん、はい。一万ぐらします。一あとはそうそうそうそうサイエンスショーとかね。 いろいろ今日イベントやってるんですよね。うん。うん、<笑>すごい賑わってますね。賑わってますね、えー。はい。人がいっぱいだ。ね、すごい人。人がいっぱいということはいいことですね。<笑>もう何の話してる？ず<笑>れ<笑>てきちゃって。楽しくなってく る, くてくるね、えー。まあそんな感じ、はい、でラスト三曲。はい。ラスト三曲になります。<笑> そ, うその3曲目にね「<笑>祭りだぜ」という曲があるんですが、はい、タオル回して今回ね新しいタオルも出たん で, そ う, でそうなのう、はい、こちらですねそう昨日は新発売になりまし た, まし た, ましたぜひぜひそのタオルとかタオルない方は手でもいいのでプルプルプリって<笑><笑>一緒に後ろの方ぜひ一緒に回してください<笑>、はいはい、お願いしますお願いしますまずは1曲目聴いてください、うん「ブランニューワールド」<笑>最後広げてるんです すごい 君の瞳に映るその影を。光その剣。 「つかれた」<音楽><音楽> もうこれやれるとも増やしていきたいですよね。 CD とか今歌った曲の CD とか<笑> T シャツとかステッカーとかドラムのグッズがたくさんあるので<笑>ちょっと気になったなって方はぜひ物ーの方に貼ってくださ い, い, い、ね。お願いします。 しますわ嘘いだってかわいい曲だけじゃなくってかっこいい曲もたくさんありましたし、うん、何よりも一人一人の声量がちゃんとあって、うん、あめっちゃ見てくれてるんですよ<笑>、うん、もうめい感じちゃんとおっしゃっ完全押しますやったーちなみに今日私と同じで初めてプラモのライブに来たよという方はどれくらいいらっしゃいますかあ結構いますねまあそこら辺は嘘言ってゃうんです 中盤中です。今日のプラモのライブ最高だった人。はーい。ありがとうございます。すごいやっぱファン多いですね。ちなみに今日県外から来られた方。県外です。こちらはほらちらほ ら, ら, ほら<笑>いらっしゃいます。ちなみにどこから。 も来てるんです、うん。すごいもンが多いですよね。本当に。うん、今日、ちなみにドームで歌ってみてどうでしたか。いや、なんか開放感がすごくて。うん、うう後ろまでたくさん<笑>お客さんがいるので。頑張ろ う, っていう。すごい楽しかったです。大館の印象はどうでしたか。はい、すごいね。皆さん盛り上がってくれて。本当に楽しかったです。優しいね。みんなね。優しいです。あかいです。はい だって皆さん、プラも大好きですもんね。はいはい、声がちっ ち, ゃいぞちっちゃいぞ、はい、ーすごいやっぱ盛り上がりますねちなみに皆さんにちょっと大事なお知らせがあるっていうふうに聞いたんですけれどもそうなんですはいまずはですねあの18日7月18日祝日月曜日ですね祝日月曜日にですねえっ、ー、と6月22日に18歳になった私小麦とあと はい、七月十七日で十五歳になる彩香と。の、の、の、の。行のセーターメイクを行いたいと思います。ええ、ええ、ええ、おめでとうございます。ありがとうございます。ますますはい、詳しい内容、もうちょっとげきかせてもらってもいいですか。そうですね、詳しい内容も、もうちょっと話したいんですけれども、あの、あ、あるある。お、う十日まで、今日です ね, ね、今日までなんですけど、はい、限定 T シャツが。あ、そう、予約受付して。 今日のですね、23時59分までの2人の限定 T シャツを販売してますのでの詳しくはプロモのホームページでチェックしてくださいお願いしますじゃあ最後にせっかくなので、はい、一人一人いつも応援してくださるファンの皆さんに簡単に挨拶をお願いしてもいいですか今日は大立ちでライブできて楽しかったしこんなにも大きなところでライブできるとは思ってなかったのでとても 楽しかったし嬉しいですと今日は本当にありがとうございました拍手はい小麦、えー、です、えー、皆さん今日は本当に来てくださってありがとうございます、えー、初めてプラモを見てくださったって方もいると思うんですけど皆さん本当に優しくてですね手拍子とか掛け声とかしてくれてありがとうございます、えー、もしまたプラモのライブここでねやるときは来てくれるよっていう方 してあげてくださ い,、はいおはい。ありがとうございます。じゃあ、前回来てください。はい、待ってます。ありがとうございました。拍手一。はい、まゆでいさんの久々の、おおだててのライブということで。あの、まあ、このステージに立てて本当に良かったです。そして、あの、もう一個言いたいことがあるんですけど。あの、七月24日に、まゆと小めぐのユニットがあって、はい、まゆドットコムってユニットがあるんですけど。そのユニットの。 単独ライブがあります。のはい、リアのカイディア中市さん秋田市なんですけど、あるので、皆さん来てくださ い, おい。お願いします。今日はありがとうございました。拍手はい、リーダーの優香です。えー、本日お越しいただきありがとうございます。えっ、ー、と、変顔が広い私ですが。 可愛かった可愛、えー、かった可愛かったちょっと見えたけど、可愛かった。たたまに可愛い変顔もするので、ぜひこれからもしかしたらライブでもまたね、変顔するかもしれないので、見に来 て, てください。で<笑>も最後にもう一発やるべき…マジでみたいですよね。たいな見たいなどういう 系, ど, ど, ういう系どういう系があるの逆にうう。優しい系か厳しい系。ういうじゃあ厳 し, い 厳, しい 厳, しい厳しい系だよね。よね行こう<笑>行こう じゃあみんな321お願いしますせーの321うわーっヤバいでもこういうのでねいこういう私ですかよろしくお願いしますアイドルって聞かれちゃったアイドルでしちゃったアイドルはい彩香ですえっと私は大館で初のライブだったんですが あの初見の方とか県外から来てくれた方も大館の方も一緒に盛り上がってくれて嬉しかったです、えっと、最後に8月じゃって7月17日綾香生誕祭コ小麦生誕祭来てくださいお願いしますありがとうございましたさあ以上プラモの皆さんでした今一度大きな拍手をお願いしますありがとうございましたありがとうございました、えー